演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いしますファミリーの、ね、春の三色和菓子を食べます、うん。いわゆる三色団子なんですけど串に刺さってるタイプではないんですねこれを見る限りでは こんな中身はこんな感じです結構重量感ありますね串はないけどこういうピックがありましたではうんこちらの桜餅からいただきますやっぱり花のより男子ですむ私はただどれももっちりおいしいから 桜もち 米, 米の食感は控えめでその分中のあんこの甘さと桜の塩気を感じることができましたねもうちょっとお米感があっても良かった気もしましたがこれはこれで良かったと思いますそして草餅もちもふんわりとしてよもぎの香りが口の中に広がってきてもちっとした食感でよく合っていましたねでみたらし団子ごの中央の白のやつなんですがこれはちょっと甘みが強いタイプのみたらしだれですね 甘いのはあんこれで十分なのでもうちょっとこれは塩気があった方が良かったかもしれないですなのでまあ大粒で食べ応えまああったのですかねちょっと変化があっても良かったかなと思いましたので全部トータルとしてこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩分変異パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします